おはようございまっちょフォルトですおはようございまっちょデッコです今日は東京芸大の天才サックスプレイヤーと今日はこのアレとサックスを使ってー小絶技コバトルをショパンのエチュード、ピアノのエチュードに挑戦していきたいなと思いまっちょそれではスター ト, スタート<笑>